皆さんこんにちは今日はですね久しぶりにあの動画撮ってますけれども今日はえっとペラペラという街が来てましてあのなんかチュリップチューリップを咲いてるところを見ようと思いますあそこになんかチューリップとかいろいろな色のチューブがありますのでまあ周りに行こうかなと思っておりますよろしくお願いしますうん。 これはあ の, の赤赤と黄色のチュリップですねいやー い, ろいろいろありますねでも私は疑問に思ってるのはあのチュリップってなんだろうあの咲いてるところあるいはなんか開いてるところが綺麗なのか あの閉まってるところは綺麗なのかこのチュルはちょっと咲いてるところが近くて。 実はですね、あのまもなくと言いますか、数日後ですね、チューリップタイム、あのチューリップタイムという祭り、チューリップの祭りみたいなようなもので、あの数日後がここの公園に行われます。このチューリップの色がすごくいいですね。 これはちょっとチューリップのなんか種類というか書いてありますね。アフェルだったらこの紫色の。あけぼのあけぼのは日本語じゃねあけぼの。なんかちょっと白いなやつ。で、いろいろな名前があります。アメリカンドリーム、アメリカの夢、アンジェリック。 なんかチューリップとなんか書いたらなんか携帯だったら絵文字が出てくるんだよねチューリップの絵文字があるんだけどどういうチューリップが使われてるのかちょっとわからないもしかしたらこのメントンメントンという種類チューリップの種類が絵文字になってるかもしれない いやこの動画だったら<笑>チューリップばっかりになりそう。 今日は時間になりましたので、これから帰りたいと思います。一緒に来てくださって、またことにありがとうございました。お疲れ様です。またお願いします。これはペラでした